一週間のうちに3回は、まあ20分以上、30分以上のウォーキングとかああ、有酸素運動をすればいい、あとは筋トレを続ければいい、なんて言われておりますけれども、せっかく運動をしても、その後ずっと座りっぱなしの生活だと、その運動効果も台無しになってしまう。っていう調査結果が出てるんですって。それを最近聞いてちょっとびっくりしまして。 私もずっと座りっぱなしなんですよね。だからそ、でも仕事上、それ座ってないといけない。座ってまあパソコンをする仕事をしてらっしゃる方なんかしょうがないですもんね。ということで、いろいろ考えました。で、椅子座りの方は、バランスボールの上に座って、こう、カタカタなんてもいいかと思うんですが、私は、あの、ジベタリアンなので、 座卓派なんですよね。地べたに座りたい。そこでいいものがないかなと考えて、そうだ座椅子今使ってるんですが、その座椅子だともう本当にザレーンともう腰で座るような感じになってしまうので、ここは座椅子じゃなくて座椅子を取っ払って座り方の、お尻で座り方のバランスボールはないかなとネット検索しましたら、ありました。 そして、注文したら翌日届きましたね。じゃーんドーナッツボールということで、まあ、早速来たんですけれども、サイズがだいたい直径50センチ。で、高さが最大まあ30センチ。まあ、空気を入れる量によって30センチになったり、20センチになったりできるんじゃないかなと思って。ただ、あのー、に、 に、え、体荷重って言うんですかえー、80キロ以上はちょっとパーンと破裂してしまうかもよということで、80キロ以上になると耐えられないかもしれないっていうのがちょっとまあ気になるんですが、まあボンボンボンボンと激しい運動しなければ大丈夫かなと思って、えー、注文してみました。じゃーん。でですね、まあ私、早速膨らませてみたら、<笑>まあこれ、 高さじゃな い, いい高さじゃないですかよくあの地の型がねこう輪っかになってる感じの座布団をご利用になってるかと思うんですがなんで穴が開いてるのかなと思うとまあ穴がなかったらただの円形になってしまうかもしれないよっていうことで多分穴が開いてるんだと思いますでいい感じにこうドーナツ型ですよねこれ膨らますのもすごい簡単でこういうのがついてまして これをシュコシュコシュコシュコってするだけで、こう、引っ張っても空気を入れるし、押しても空気を入れるので、こう、割と早く空気を入れることができました。力もほとんどいりませんでしたね。簡単です。じゃあ、座ってみましょう。じゃーん。では、座ってみます。これ。謎めますね。はいはい。 えー、空気穴のとかはこ う, こうなってまして空気抜けないですでは座ってみます<笑>割と太ももに力が入りますね時々ふらつくんですけど い, いい感じじゃないですかただ座椅子に座るよりは全然うんなんかこう体の軸が。 必要になるな、という感じです。ちょっと横で座っています。こんな感じ。こんな感じ。まあ、デレーンとはならないです。こう座ってもいいし、こう座、こう座った方がフラフラしますね。うん。はい。あとは、あと、あとは、こう、こう、こう座るとか。 こう座るとか、こう座るとか、まあいろいろできるんじゃないでしょうか。こう、正座も、正座、正座しん正座、正座なかなか厳しいですね。正座厳しいですね。あ、これ座れるようになったらなかなかのもんだと思いますよ。ということで、割と、まあ1週間ぐらい使ってるんですが、 なかなかいいんじゃないでしょうか。1200円くらいで買えたので、まあ失敗しても許せるかなという感じ。なかなか丈夫ですよ。おすすめですね、これは。空気は緩めに入れてます。